は、え、い、っということで、ニューポケモンスナップを今回もやっていきます。よろしくお願いします。砂漠編どうでしたか砂漠編は大変でしたよ、いろいろ。なんかいろいろ、確率的なやつもあったし、まさかのズームしちゃいけないやつもあったし、なかなかサーチに反応しないのがあるが、なかなか食べない子、どうも。 見てのも大変そうだったね。うん。ということで今回から火山編でーす。はーい。では火山編のミッション。まあ簡単ですね。私のリリース。ウィ歌うドラゴン。迷子のコリンク、はい、ハンディングの瞬間パ、はい、発そうはずのポーズ。羽を休めて。震えルカザ五郎のーの手。ウィンウィンウィンウィンウィンウィンウンウィンウンン 火山 で, かくでも、1700度の炎虹のかけらで、イレミーナーのウルカモスの会話ともなります。はい実 は, は、調べていくと、今回なんかレベル2以上とか、3以上とか1以上とかっていうのはなくて、レベル1でしか取れないペーストとか、レベル2でしか取れないペーストとかであるんですね。みん な, ねなので、まず順番に、レベル1から順番にやっていきたいと思います。ちなみに虹のかけらって、あのポケモンですよね。 あの伝説のポケモンかなんかが出るのでしょう何やりますかえっ、ー、と坂を下ったあたり右上にあるポケモンが出現するのでそのポケモンを取りましょうこれは確率と書いてありますねあっあっああいたあ<笑> あ あ, あ初めて見たウギアが出るならホームるよねそうね火山だからね火山かけないの、ね、ーポケモンじゃんまあ一応ねはい何をすればいいんでしょうか恐竜から逃げて にに分かれたお猿さんがこの先にいます右側のお猿さんに注目するとですねなんと崖に登って高いところから恐竜に向かってイエイイエイバーカバーカお尻プイプイってやるからそのお尻プイプイを取る恐竜に向かってやるお前なんかに捕まんねえぜあ右右 あどっかいたっるおいあお猿さんメスですねメスなのにそんなことやるの赤いかいチ取れた何やるの歌うドラゴンの攻略でこの他の途中で なんか、歌声がちょっと聞こえるので、チルタリスの。それが聞こえた瞬間に、メロディーを流します。これこれメロディーそしたらね、右上から、って上へ行ってくるから。上上上。これ取るこれ。それ取れ撮れオッケー次文遊割挙の隙間の攻略。前を見て、それ、そのポケモンに。 あのー、りんごを食べさせるだけどれどれでもいい食べるあ。来る<笑>あ、喧嘩してるは<笑>なにどっちどっち早くああ<笑>そんな引いたる時まだあるよ一回もう一回時間がかかるねそんなにおおおおお 取れたかねもう一回もう一回あいい、ね、オッ OK いい、ねいいねいいね、運輸客各局どういう意味なさて何をすればいいのかなハンティングの瞬間、はい、対象はファイアアロー、はい、タイプは非飛行で ヒココマの進化。あ、この先の広場。この、あ、それ、あの、奥にいる。あ、早あれあ、違った奥にいるファイヤーローが、そのリンゴをですね、ハンティングするんです。滑空して、リンゴを取るんですそ。その瞬間を取るんです。その瞬間を取る。取るおったかな ブラシだいやなってた気がするな何やるのえー、っとリザードンの灼熱のエネルギーの攻略ですまずそこの分岐は右に行きますであそこの青いマグマの手前になんか広場みたいのがあるから広場の右側のなんか変なマグマに人影が2匹いるので その2匹にイルミナーを当てましょう順番は人影人影そのあとに上にいる岩 ワ, ワークじゃなくてなんだっけゴローンにイルミナー当ててからのリンゴで落とすそしたら3人が並ぶんだって三角形にそしたら下からリザードンが出現するそうないる<笑>イルミナイルミナゴローン にな落とすンゴそしたら3人が三角形に並ぶからほら並んでるあな何何んで出てくんの来たー何どっからすごい綺麗に三角形に並んでたねどういう技術すごいね 私はまた登ろうとしてるけど、うん、はい、何をやればいいですかえー、っと、燃え上がる爆風はい。あの崖の上に爆風がいるんであ れ, あれにリンゴ当ててリンゴねあ、間違えたもっと上あれだ、出た出たかなあ、出てるあ、起こった こ, こっちにあ、でで、坂を下るんで 爆風。うん。えー、高台の爆風を見つけてください高台。そしたらイルミナを当ててください。高台の爆風。そしたらね、この辺の強そうなポケモンとね、戦うっぽいです。爆風をやってればオッケーでしょう。うん。左、左、左、だ、イルミナ。イルミナ。そしたら、プテラと、向かって、おい、よかったー。 やられたねえいきます欲があんまないよコーセーラ欲望がないけどねきれにくれた進化しましたかっ こ, こよかった次次はテンションアップはいコータスを狙います、はい、奥の方にぐっすり寝ているコータスがいます、はい、あるポケモンがからかいに来ます、はい。あそうあそのキーキー浮いてる。 あれですもうかざるがね来ましたそれでオーブを当てますはい置きますもう一回じゃあリンゴあ起きたでオーブをやると立ち上がるはずあーあー、取れたが邪魔取。取れてはいるけれど<笑>何やるのー まず迷子のコリンクの攻略からです。一番最初にいるコリンクを、えー、っと、お座りしているレントラーのところまで、フワリンゴで誘導させます。で、コリンクがニコッとしたら成功となります。これ、あれなの親親 子,、うん、親子あ、そうなんだ。 を吸う笑ってるお父さんです、ね、あほら笑うよあーかわいいねー続いて1700度の炎の攻略ですブースターの前にリンゴを投げましょうでねリンゴを食べてもらうんだってブースターにでもう一つリンゴを投げると炎を 吹, き吹くそうです 周りにポケモンがいるとねあっできたかなこんがりおおできましたこれはあなんか邪魔きた邪魔いっとかお前は遅いぞもうないよ羽を休めての攻略になります移籍前の爆風を確認します次のね羽を休めての攻略ねおおまた取った<笑> 前向いても準備してください羽を休めての攻略です遺跡前の爆風を確認してくださいあれねリンゴ当てて爆風を退散させますリンゴだよああっちゃったそしたらプテラが着地するからプテラの前にリンゴを落として こちらにリンゴを当てて、ねそう。撮影する。あ、うん、食べてる。ああ、それです。それで。成功となりまーす。はい、何をすればいいでしょうか。ガランの赤なって。はい。分岐を曲がらず、まっすぐ行くと、左上にゴローンが二匹。 壁についてるゴロンにリンゴふわりんごを当てるんご落ちてもらったらゴロンにねイルミナオーブを当てるんご、はい、そしてふわりんごを食べさせるんごそして外じゃなく中の手で食べるんごイルミナオーブを当てるんごあなんであーあ中の手で食べたーなんでいきなりなんで<笑>何回目で食べるんだよ はーい何あるんですか震える火山、はい、ガチゴラスを取ります、はい、分岐曲がらないで左行って、はい、寝てるからガチゴラスさんが、はい、そこにね忍び寄る2匹の猛うかざるがいらっしゃるので、はい、イルミナを当てましょう猿にあいた今2匹にそしすると何するのあーからかって起きた 怒るそしてあ壁にドッカンやると気を取るあ怒ったあ怒ちんこはいあこれ か, れかあドンあおいっぱい岩がたうんオッケーマグマの滝の、はい、マグマックを取ります えー、っとマグマのとこ入って左下に泳いでるマグマックが指からイルミナーオーバー当てる早くいる左下に泳いでるマグマック左そうすると登る登るのを取るなんあっ登ってるあなくなっちゃういる オ, ーーオッケー何やるの 火山でかくれんぼの攻略です。まず開始直後に右側に隠れている人影にイルミナオーブを当てます。ここね。それ、あ、それそれそれ。おお、もういたりするから、たまにね。ねで坂を降りて、右側のクリスタルフラワーにイルミナオーブ。 人影が光か人影人影一あっててるあ、っっった一回ででもいよし入り口の方にいる。ああ入り口のほう おーもういいけど火山のそれそれそれの人影にもイルミナで分岐は左に行きますそのままでマグマ地帯に入ってすぐの人影にイルミナーオーブ 行け、行け、はい、行けそしたらね、ガチゴラスの上の岩のクリスタルフラワーにイルミナオーブいいよそうな、ね、ぐるっと回らないとそこのいるクリスタルフラワーを光らせたら、少し進んだ先に っ か, け か, るかリンゴをを投げまくてて音楽を鳴らして今、いたよ左に。ほらリザードも来た。あれ今、いなかったっけあれどこだっけどこだあ、いたいたいた。それで、リンゴいっぱい投げて、音楽流してながら。で、リザードンが降りてくるんだって。不思議な動きをしてるところを、取る。リザードンが降りて 9匹集まったら何これしかあなんかすごいそれかなアリザードも降りてくるよほらあワ終わんないでーあリザードンじゃないよどこあげ取れたかなあーもう一回もう一回あーああ<笑> さあ来ましたイルミナースポットのウルゴマスの会話でございま す, いいいます何回目かなこれ。まずまあ、本番は最後なので最後のルートに行くまでは適当に取っててくださいでも左側のウルゴマスにアクションを起こしちゃうと分岐が変わっちゃうのでそれはダメなので右側アクションを起こすな右側の子か 何もしないかにしといてくださいで一番最後の場面に出くわしたら2匹のウラガモスにリンゴを当ててイルミナーぶブを当てますイルミナ状態でクリスタルフラワーを光らせて2人が近づいてなんか会話してるとこを取るだけのことなのですが動きが早いのでもうリンゴ当てるのもイルミナ当てるのも難しいんですよ 当たってるような気がするけど当たってないし2回当てなきゃいけないんだそうなの1匹クリアああ行かないで行かないだあ い, いやいや動きが1匹は絶対できるんだけどねこれでずっとイルミナリになってくれればいいんだけどさ2人ともまた燃えちゃったりするから嫌なんだよね うん一匹出てこないしさそん遅いよああ絶対二匹燃えて戻ってくるよやれやれああ早いよ燃えてくる二、ね、匹がどこにどこで止まるかをねちょっと暗記しないときついよね でしょうあ。いいんだけどさ。燃えてないじゃん一。あと一は。あと一かあ。何？ああ燃えて戻ってきそう。両方とも。なんなん だ, なんだよ。イライラする。一匹大丈夫。あ戻ってきた。あ, れあ来ちゃう。近づいてんだな。あれあれ取って取って。 あなんかェる。おおあ何あ、そ れ, そ れ, それ知るああもうえっあう、ええー、今取れた今取ったけど青いやつが青いのが光糸みたいなのがうんそれだそれそれ本当あのー、攻略サイトのあれではそうあもうえっるじゃんえー、でもいいんじゃない取れたんだが今もう一回挑戦してみれば一応挑戦って<笑>簡単に言うと。 え、でも今取れてたよ。えわんだな。だって今、サカセもおおって言ってたもん。赤い、青い糸出してる時かな。ああ、早い。あっしゃ、一匹。一匹。2匹どこあえた。待ってる。あ二匹。でどこ、イルミナ。うん、クリスタル。クリスタル。さ。リスあれ ?1 あれんゴールフきぬ、ね…あれ行っちゃっ た, っゃった何？何？あ、クリスタルフラはないあるよ、どっかにここにあんじゃんそれじゃ… 1匹しかいないの高すぎないあ、ななになにあれなになにしてるなにしてるあれもうちょっと低い中くらいのイクリスいルミナないのこれ、これこれ、中じゃないじゃん 近づいてないほら近づいた あ, あ、何, 何あげるやんないんやんないんか い, んいえー、でもできたんじゃないえー、これで青い糸のやつでできなかったマジで本当に他に何があるっちゃったそれぞれの家に帰っちゃった正解か分かんなくなっちゃう、ね